本日ご紹介するのはこちらのジャンピングスターターになります。でこちらは今現在幕開けでプロジェクトをスタートしている商品になりまして非常にユニークな機能が備わっておりましてかつ今までのジャンピングスターターとは違って普段から使えるジャンプスターターになりますのでご紹介をいたします。でこちらのジャンプスターター、まず 構成をご紹介していきたいと思うんですけれども、まずこちらの本体。これがまず本体になります。で、中には内蔵バッテリー式になってますので、バッテリーが入っております。で、もう一つはこちらになります。こちらは USB のケーブルになっておりまして、このように Type-C、それから USB、こちらが Lightning ということで、まあ、3つの端子がついておりまして、まあ、普段 こういった端子を使わないことはほぼほぼないだろうと思うんですけれども、こういったものも使えて、日常のサブバッテリーとして使うことができるようになっています。それから緊急時の備えということで、普段はあまり使わないかもしれないんですけれども、こちらの方なんですけれども、バッテリーのターミナルアダプター、これが付属しております。 で、あとは最後にこちらなんですけれども、まあ、車の中に入れておいたりする方もいらっしゃると思うし、かつ持ち歩きやすいように、普段から使いやすいようにもなっていて、まあ、こういったキャーリングケースっていうものが付いております。で、こちらの特徴なんですけれども、まあ、今もお話ししたんですけれども、こちらが本体になるんですが、まずこう横を見ていただくと、まあ、こちらが先ほどの バッテリーが上がった時に、ジャンピングスタートするための端子をつなぐためにな、繋ぐところになります。で、ピークで600アンペアという大電流が流れてエンジンを始動させるということができるようになっているんですけれども、通常はこちら12ボルトとして使えるものになってますんで、私は車のカー用品とか、そういったものの まあ、試運転をするときなんかでもまあ使える。まあ、12V も取ることができるよということで、すごく便利です。で、こちらを見ていただきますと、で、ここが USB-A。で、5V の 2.1A なので、まあ、急速充電ができるようになっています。で、こちらが2ポートついています。で、さらにこちら、すごく便利な機能として、長押ししていただくと、まあ、このように、 LED のライトとして使うこともできるので、まあ暗いところで何かこう作業をするときも非常にこう重宝する機能になっていると、まあ、いうことになります。こんな感じです。で、3の中に切り替えができます。で、こちら今度見ていただくと、こちら USB-C が付いているんですが、まあこれは充電するための端子になります。であとはこのバッテリーのこのメイン電源、オンオフ。 スイッチがついているということになっています。で、すごくユニークだっていうのは何かって言いますと、実はこちらになりまして、アルコールの検出濃度というものが測れるようになっておりまして、まあ、例えばこちら、電源を入れて、で、まあ、ここを押す。で、今これカウントダウン始まってるんですけど、その時に自分のこう、息をこう、吹きかける。で、それによって、まあ、どのぐらいの アルコール濃度が含まれているかっていうのを、まあ、計測できる機能というのがついています。まあ、精度としてはちょっとどうなのかっていうのはわからないんですけれども、まあ、このように、まあ、今何も吹きかけてないので、まあ、当然ゼロということで出てきます。 これだとちょっと分かりにくいと思うんで、比較としてもう一つ、アルコールのジェルを使ってやってみたいと思います。で、こちらがアルコールのジェルです。ちょっとこれを使ってやってみたいと思うんですけれども、こちら、消毒用アルコールジェルと書いてありまして、実際にこの有効成分というのはエタノールというものになっています。76.9 から 81.4 ボルパーセントということで、こういった成分になっています。 で、これを実際ちょっと手につけて、まあ、こんな感じで含ませて、同じことをやってみたいと思いますで。そうするとどうなるかということなんですけれども、まず電源を押します。で、次に、こちらのボタンを押します。で、もカウントダウンしている状態から、まあ、こんなような感じで指を当てておきます。 そうするとどうなるか。はい。まあ、こんな感じで78、78% ということで出てきますんで、まあ、い体80、79から80ぐらいの間だったんで、ま、おおむね、パーセンテージとしては合っていそうな、ま、感じもします。はい。まあ、そんな感じで、こういったユニークな機能というものもついています。 あとは最近フリーランスの方も増えていらっしゃると思うんですけれども、こういったアクションカメラとかを使うことも多かったりすると思うんですけど、こういったもののね充電にも使えます。先ほどご紹介したこのケーブルなんですけれども、タイプ C がありますんで、このようにつけることができる。非常に汎用性が高いケーブルになっています。これを、こちらの ポートがありますのでここにつけると。で、こちらの電源ボタンを押します。そうしますと、このような形で 35% アウト、5V2.0A ということで出ます。で、これ非常にいいのは、まあ、こちらの GoPro に関してはここにランプついてるんですけれど、まあ、充電してるっていうのがすごく分かりやすいということです。最近、私の GoPro ちょっとおかしくなっちゃってて。 なんか充電はしてないのに、ここランプがついていたりとかっていうこともあるんで、まあそういった意味ではこれはすごくわかりやすくて、今充電してるのかしてないのかっていうのを、まあ認識する上では、非常に丁寧な表示になっていて、まあ使いやすかったりします。ああとその他、まあパソコン等ももちろん使えたりするので、まあ外で仕事をされる方にとっても非常に重宝するジャンピングスターターになっているというのが特徴であり、 まあ、日常から使えると、ま、いうことで非常にお勧めできるアイテムになっております。はい。では、最後に、ま、こちらのバッテリーが上がってしまったという想定のもとで、ジャンピングスタートというのをしてみたいと思います。それでは、ジャンピングスタートのデモをちょっとしてみたいと思います。今、ちなみにバッテリー容量としては 33% しかありません。 以前私の動画でオートウィットさんのスーパーキャパシタ搭載のジャンプスターター。あれだと一回放電してしまうとチャージをしないとまたジャンプスタートができないというものになっているんですけれどもこのぐらいの残量だとジャンプスタートができないジャンピングスターター多いんですけどこれは満充電で50回連続で使えるということなのでちょっとこの状態でも試してみたいと思います。で、こちらのケーブルを このような形で繋げます。で、繋げますと、スタートとエラーっていうのがあって、ここのランプというのが点滅している状態になります。はい。で、繋げますと、このように、ランプ自体が点滅してたんですけど、スタートのランプだけが点灯ということになります。この状態でジャンピングスタートができるようになります。で今、実際残量としては 33% です。この状態で始動してみたいと思います。 はい、まあ、こんな感じで今1回始動したんですけれども、まあ、この車私のボクシーなんですけどまだこれ買ったばっかりなので、まあ、バッテリー自体は上がってないんですけど、まあ、実際上がってる状態ですと、まあ、こういった感じでジャンピングサードをすると、まあ、いうことになります。 余談なんですけど、私の動画でもアップしてるんですがこのハイブリッドでもこの補給バッテリーのバッテリーが上がってしまうとこのハイブリッドユニットを始動する時にモーターが回せなくなってしまうのでエンジンを始動することができなくなりますなのでそういった意味ではジャンピングスタートを持っておくと非常に安心できますしかつ突発の時だけじゃなくて日常でも使える機能というのがしっかり備わっておりますので持っておいて損はないのかなと思います はい。ということで、まあ、こちらの商品なんですけれども、今、幕開けの方で、プロジェクトを始めておりますので、ぜひ、興味のある方は概要欄をご覧になってみてください。また、次の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは、失礼をいたします。